ラスカラでございます本日はですねこちらの商品を購入したんですけれどもこちらがね立川マシマシさんっていうお店のマシライスってメニューのルーみたいな部分になるんですけれども今回はねこちらを購入いたしましたのでいろんなねトッピングとかアレンジをしながら楽しんでいきたいと思っておりますいなかゆ い, なんかかゆいそれでは早速調理に移りたいと思います まずはね、こちらで具材の湯煎に移ります。中身はね、こんな感じでございます。これをね、もういっぱいいっぱい入れちゃう、これ。で、こちらの具材を温めているうちにトッピングの準備に移りたいと思います。今回のトッピングはね、豚キムチを作っていこうと思いますんで、まず、ごま油と。で、ここに豚肉。はい。大量のニラを入れまして、 ここに、キムチと、はい。生姜と、ニンニク。はいはい。少しだけね、お醤油と。なんで塩と、最後に胡椒と。よし。豚キームはこんなもんで、大丈夫です。では、こちらのね、ルーも温まってきたので、早速、盛り付けに移りましょう。あのね、取れてませんでした。<笑> 今ね、ご飯を盛ってから、ルーをね、お皿に盛り付けております。このメニューね、お店でも大好きなメニューなんですけど、香りがね、めちゃめちゃ食欲するんですよ。うまそうな匂いが漂ってる。これで、最後の一袋と。えい い, えい。で、ここに、さっき作ったね、この豚キムを、乗せたいんだけど、乗る<笑> あ、なんとか、なんとか乗った。よし。出た。お店ではね、このルーの上に卵黄が乗ってるんで、これもね、ちょっと乗せていきます。ゆっと、ゆっと。はい、ということで、今、こんな感じで、超特大のマッシュライス、完成いたしましたので、向こうの部屋で食べていきたいと思います。はい、ということでね、今、こんな感じで完成して、こちらの部屋に移ってまいりました。 もうね、匂いがすごいめっちゃジャンクな香りがする<笑>いやちょっとお腹空いたのでね早速食べ進めていきたいと思いますそれではいただきますこれは絶対うまいもんねもうすぐご飯と一緒にいっちゃおうもううまい<笑>いただきますうん あ う, めうわっ久しぶりに食べるうんうまいやっぱりこれはねうまい<笑>醤油ベースのね甘めの味付けなんですけれどもこのね鷹の芽が入っててほんのりね後味にピリッとするんですよそれがねちょうどよくて。 またこんだけね、背脂が入ってるんで、その甘み自体もめちゃめちゃジャンクで。これがね、ご飯に合うんですよ。これね、食べたことある人はわかると思うんですけど、もうめちゃめちゃ癖になるの。うまい。そしたらね、この黄身も割っていきましょうか。いいよ。いや。うわあ。あ, あ、これは絶対にうまい。 うまくないわけないちょっとここ混ぜてあわうんー これは間違いないわ<笑>うますぎる豚キムと一緒にで今回ねこのルーは結構味濃いめなんで豚キム自体にはあんまり塩は入れてないです薄味でございますうん合うね すっごい味はヘビー級になる急に。<笑>うん、ああ、これご飯進むな、うんうめ。ちなみにね、さっきもお話ししたように、結構味付けが濃いめなので。 比率で言うと多分ね、ご飯7、2、ルー3とか、まあご飯6、ルー4とか、それぐらいの割合でいいと思います。白いご飯多めの方が多分ちょうどいいかな。うん。このメニューね、あの、つい先日、ツイッターの方でね、公式さんのアカウントから、販売始めますって書いてあって、もう速攻買ったもんね。大好きなんですよ、これ。 お店行くくとね絶対食べたくなるうんそしたら今日はこの後ねお出かけがありますのでノーマルで行かせていただきたいと思いますじゃあすいませんが乾杯と。 <笑>えない、ね、ノンアルでも十分合うわめちゃめちゃうまいわよ<笑><笑><笑>しそしたら味変とタルタルなんですけどなんかねこの前ねテレビで見て美味しそうで買っちゃったんですよだから今回はねこのタルタルソースを使っていきますよっ おおもう間違いなくうまいもんこれうわうまそう<笑>うめこれタルタル自体もうまいなこれあこれうまっ うん、あーやー<笑>いいね今日も幸せですね。<笑> 節約しながら食べてたら今ルーとご飯が1対1になっちゃった<笑>そしたらそろそろ量もね少なくなってきたので生卵を投入しようかなと入れちゃおうかなとはいあ<笑>いいよ これでね、まあ味の濃さとかもだいぶまろやかにはなるかと思うのでちょうどいいでしょううんうんうんだいぶまろやかになっておりますちょっとそろそろねさっぱりしたいんでコーラ飲みましょう。 いやああ。いいよ。うん。<笑>そしたらこれ、ラスト書き込んじゃいますね。いいよ、こしょ。 ごちそうさまでした。 はい、ということで、タイマま、マシュライス完食いたしました。最近全然食べに行けてなかったんですけど、久々にね、こうやって家で、そのまんまの味が楽しめて、もうめちゃめちゃ大満足でございました。こちらのセット、初版では300セットを限定で販売をしておりまして、現在はね、ちょっと売り切れ中になってるんですけど、7月の30日に再販する予定みたいです。ぜひね、概要欄に販売ページの方を記載しておきますので、気になった方はご覧ください。はい、ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った チャンネル登録、コメント、高評価お願いしますじゃあね